天気寒くてたまりませんわ。さて、茨城県の水戸県だけで最低気温は標年が5度ほどですし、過去日本列島でもう大雪が降ったり、雪が吹いたりしているようです。しかも、去年に一度の9列キャンパ波によって、ほこでも 交通機関の活用場が結構多いようですので、先ほど、完全優先で、社社から、おうに、相手てまいりました。で、大雪に備えているために、日曜日の午後は、すでに、ソーバーで、チョコロにも、まとめ買いしました。